んじゃあさ俺たちも手裏剣の練習しようぜ やがって生意気な、ね、ちょっとあんたたちやめなさいようるせえこれは男と男の勝負なんだ命は生まれる命は争う